こういうことを堂々と書くこと、これ自体が恥ずかしいことであるということになぜいつまでたっても気がつかないのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。中央日報に面白いコラムが掲載されていたのでご紹介します。文章が長いので一部を割愛して紹介させていただきます。 あらかじめご了承ください。それでは行きますね。韓国は今日、文化ソフトパワーの公認を受けたチャンピオンだ。過去20年間、韓国の歌手や俳優はアジア、さらには世界のスーパースターの地位にのし上がってきた。その兆出しがすでに2012年、バイアルする面白さを見せたカンナムスタイルに現れ、BTS、 防弾少年団やルーナ、今月の少女ら K-POP グループの満員公演で強化され、ポンジュの監督のパラサイト、ハンチカの家族の前例ないオスカー作品賞受賞にまで繋がった。アメリカの次にわずか5100万人ほどの人口の韓国と同じぐらいグローバルな文化的影響力を持つ国はもうないというのは誇張された話ではないようだ。 アメリカの若手文化評論家ジェイソン・ファラゴは昨年ニューヨーク・タイムズに英文書籍、1953年以降の韓国美術の書評を書きながら冒頭をこのように就職した。国本と呼べばいいんでしょうかね。国本に酔っていると、まだその程度には至っていないのでは、などの感情が交差するほど韓国を文化大国として描写した。 もちろん、一人の意見に途方もない重さを付与する必要はない。外国人、特に、英米評論家の言葉に過度に一喜一遊する韓国人の慢性的習慣は、事実、文化的自尊感の不足から来るもので、直さなくてはならない癖でもある。しかし、自他問わず、韓国を文化大国として語る人々が徐々に増えている点で、このことは確実のようだ。 韓国文化の世界的地位は前例がない段階まで来ており、上昇の勢いにあるという事実だ。一方、経済的側面から見るとき、すでに韓国は GDP 基準、世界10位の経済規模を持ち、先月、国連貿易開発会議、アンクタッドで全会一致で先進国グループの地位を認められた。事実、 韓国が先進国であるという話を私はすでにかなり以前から私が関わっている英字新聞、コリア中央デイリーのエディターをはじめとする外国人から耳にしていた。ところがその言葉は非難を伴う場合もたびたびあった。10年余り前、あるアメリカ人エディターは、韓国はすでに先進国であり、共体国なのに弱小国のように振る舞って、 被害意識を持ちながら他の国々に対する場合が多いようだと話した。私が韓国は偶然にも性学的に共大国に囲まれていて、それによって過去に実際に被害を受けたと言い返すと彼はこう聞いた。それは過去のことであり、あなた方世代のことではないではないか。それに共大国との関係がそうなら、韓国は小国や開発途上国に対しては 寛容的で開かれた国なのかそもそも関心すらあるのか東京五輪の中継放送は韓国の小国マインドを随所に表した。第三次と呼ばれて代表の謝罪会見まで招いた MBC 文化放送の開幕式中継に注目してみよう。MBC は各国選手団の入場時、その国を紹介する画像とコメントで 不適切な資料を放送したが、ウクライナ選手団の入場時には、チェルノブイリ原子力発電所の写真を、ハイチ選手団の入場時には、現地暴動写真を添えたことは、すでに全世界に悪名をとどろかせて、これ以上言うべき言葉も見つからない。その他にも並行するようなことは多かったが、中でも特におかしくも悲しかったことは、ルーマニア選手団が入場するとき、 ドラキュラの画像を挿入したことだった。ドラキュラという馴染みあるキャラクターで楽しく紹介したいと思ったのなら、少なくともドラキュラのモデルになった中世ルーマニアの実在人物、バラド3世の肖像を入れる方法もあったはずなのに、そのような誠意さえなく過去のモノクロ映画のドラキュラの画像を挿入した。各国に対する軽薄な情報と固定化されたイメージを誠意なく 再生産すするるるのは世界に対する小国的無無関心と無知を表している私がイギリスで新型コロナウイルス感染症をはじめ世界的イシューを体験して実感したことはイギリスをはじめとする西洋は進歩主義者といっても相変わらず西洋中心の見解から抜け出すことができていないということそして反対に韓国は相変わらず 民族主義的見解が強いまま、高まったその世界地位にもかかわらず、世界の問題に対して関心が低いということだった。産業化と民主化を成し遂げ、今や経済、文化大国とみなされているこの時点に、韓国は西洋と反目しないで、西洋中心的グローバリズムに対案を提示するもう一人のリーダーとして最もふさわしいのではないか。 だが、そのために必要な大国のマインドを私たちは果たして持っているのだろうかとのことです。文化大国、経済大国、強大国、先進国。いずれも韓国メディアが好んで使う言葉です。韓国人というのは、とにかく自分たちのことを大きく見せたいという浅ましい欲望に白くじ中かられているようですね。 そもそも国土面積およそ10万平方キロメートル余り、ランキングで言えば世界107位、人口およそ5100万人、ランキング世界28位という国でしかないにもかかわらず、堂々と国名に大韓民国と名付けるあたりからして、コンプレックスの塊としか思えません。一般的な韓国人はいわゆる ウリカトル図法と呼ばれる縮尺を階段した地図に騙されてよく知らないようですが、韓国の国土は日本の国土の3分の1にも達していません。それでいて日本のような小国がとよく言っているわけですね。韓国人というのは、とにかく世界の賞賛を浴びたい、世界に認められたいという願望が異常に強い民族と言っていいでしょう。なぜそうなったのかというと、これはもう、 教育のせいとしか言いようがありません。もともと朝鮮は長い間中国の属国となっており、言ってみれば不毛の地だったわけです。約70年前に連合国のお情けで独立させてもらった時、時の韓国政府は自国のこの惨めな歴史を覆い隠すために嘘の教育を韓国国民に施しました。一旦ついてしまった嘘は、 韓国に後戻りすることを許さず、韓国はその後もひたすらに嘘の歴史を学ぶことだけに邁進していきます。韓国は五千年の歴史を持つ輝かしい国だという嘘が、韓国国内においてのみ真実として語られていくわけですね。さらに韓国特有の歪んだ受教思想がこれに拍車をかけます。韓国では対等はないとよく言われている通り、何事も 勝ち負けに浅ましいほどにこだわる国民性が醸成されてしまいます。勝利至上主義と言ってもいいでしょう。常に他者の戦望を求める浅ましい人間性。嘘の教育によって培われた偉大なる韓国という肥大した妄想。その割には世界の人々から実際に賞賛を浴びることが皆無という現実。 そして歪んだ儒教によって醸成された勝利史上主義。これらが絡み合うことによって、共大国、文化大国、先進国としつこいほどに自我自賛を繰り返すという行為が出来上がったのだと考えられます。コラムの中では、東京五輪における MBC の問題放送の原因を、民族主義的見解が強い、世界の問題に対して関心が低い、 西洋と反目しているという点に求めています。まずこれが大きな誤りです。韓国が他国を下げすむのは世界の問題に対して関心が低いからなのではありません。世界の戦争や賞賛を浴びたいのであればそうなるように怠らないことが重要なのですが、韓国人はそういった努力とは無縁の人種と言っていいと思われます。 これは朝鮮時代の長年の風習であったヤンパン制度から来ていると思われます。すなわち、額に汗して努力することを下げ済み、匠と呼ばれる技術を下げみ、ただひたすら努力をしないで搾取することを崇高な行為とするという風習が、努力と無縁な韓国という国を生み出したと思われるわけです。自ら努力をしない韓国が勝ったと、 精神的勝利を得られる術は一つしかありません。相手を下げすむことです。相手をわけもなく徹底的に侮辱し、俺の方が偉いと一人で越に入ること、これが韓国で言う骨格が上ということの正体なのです。記事の最後は、韓国は西洋と反目しないで西洋中心的グローバリズムに対案を提示するもう一人のリーダーとして最もふさわしいのではないか。 だがそのために必要な大国のマインドを私たちは果たして持っているのだろうかという言葉で占められています。韓国がもう一人のリーダーにふさわしいと考えている国は世界広しといえども韓国以外に一つもないと断言しても構わないでしょう。韓国人は全く気づいていませんが、賞賛や戦望は自ら語るものではないのです。たゆまぬ努力の結果、 自然と他者から湧き上がるものなのです。韓国人が自我自賛をやめることができたとき、そのときこそ本当の賞賛を浴びることへの入り口に立つことができるのですが、今の教育を続けている限り、未来英語、そんな日は来ないでしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。